<音声>「じーっと通してくだしゃんせのはす」「ひとつ 島やすぐに身をかれ、ね、ホトトギス。 はい、2回目の演武でどうもありがとうございました。